ビョンビョン。ちょっとオチチェックしていくとここがな一番苦。なんでこういう音がするんだろう。ここすごいな。はいはい、このフランス語。ここ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 今日は松山市の山里・久保の町に引っ越してきたばかりの猫ちゃんと飼い主さん黒田紀美代さん家を訪ねますどんな変化があったのかな猫寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 やってきたのののは松山山市の南、戸部町町。に近い山里、久保ここに引っ越してきたのはフリーライタープロデューサーの黒田紀美さん。民族学が大好きで山の暮らしを研究し自ら住んで体験する人こっちが水道水で簡易水道でこっちが山水。 近すぎ自宅も図書館みたいに本がいっぱい。 いやー空気が美味しいですね。僕は毎日飲んでますけど、ガブガブこの空気を空気飲んでますけれども、はい、やっぱりいいなと思います。ここは何地区って言うんですか。松山市九谷地区久保の町と言います。はい。今年引っ越してきたんですか。そう、えっ、ー、とこの6月1日に引っ越し完了。はい、それまではまあ市内にいたり。 そうですね。あのー、市内にいたり、まあ九谷地区には長くもともといたので、奥九谷というところに。なので、もともと馴染みのある土地です。はい。やっぱり帰ってきたか。った気持ちは帰ってきたです。帰ってきた。はい。ただいま、はい。ようやく帰ってきたって感じ、えー。どういう地域なんですか。空気が美味しいのはよくわかりました。 ももとと取材で僕この土地入ってきたんですけど25年前にやはり惹かれていったのはやっぱり歴史の濃さでそしてやっぱりお遍路さんの文化というものが日常の中にある当たり前にある。 ということに最初すごく惹かれていきましたあの一辺上人鎌倉時代中期を代表するお坊さんですけども日本の仏教の革命者であるとも言われる一辺承人が悟りを開いた場所これはすごく日本の歴史思想史を考えていく上でも重要な場所というふうに 思って興味を持って25年前に、えー、この一帯をですねフィーールドワークしたことがきっかかけけです今もまだ追いかけてる感じ一辺、えー、さんの周、まま、りといいますかそういうお坊さんたちがたくさんいた場所であることは間違いない、えー、そういう、えー、宗教的な聖地であとしての歴史がですねいろんなところにやはりこれが見える。 もともとそういう力のある場所だったのだなというふうに住みよいところっていうのは挙げられるかと思います、うん、黒田さんと共に引っ越してきたのがポーちゃんそうなんですよ、うん、うちの連り合いでございますけどポーちゃんというのは、えー、人間で言えばもうね100歳超えてるからっていうような、えーえー もともとの出会いはですね、東雲短期大学の名誉教授の松井博光さんが、えー、猫のね、もらい手を、借り手を探してるということで、それで連れていってきたと。<笑> えー、でもともとは校内で飼われてたっていというかまあ飼っちゃいけないんだろうけど学生聞くところによるとあの学生さ ん, さんたちがひ、まああのまあ、拾ってきて、うん、それもかなり病んでる状態だったらしくて、ね、怪我とか病気とかで。もうそうやろうねで連れて学校へ帰ってきてそれで、あのー、病院へ連れてってでしばらく手当てをしていてで、まあ、もらい元気になったもらい主さんっていうので。 いくつかの家を転々として、私のところにやってきたらしい。<笑>そうなんです。<笑>はい、じゃあ、出会った時はまだよ猫さん。いや、それはね、5歳ぐらいじゃないか。おお。ええー。というのは、私と松井先生の推察。<笑>なんですけど。<笑>どんな猫ちゃんですか。あの性格的には。性格的にはね。うん ものすごい乱暴な猫ですと、えー 乱, えーうん、乱暴な猫 で, で特徴は腕力が非常に強い腕の力がねむっちゃパンチ強 い, <笑>見えな い, い犬とかパンチして泣かしたりしてましたから、えー、あの非常に 荒, らし荒々しい性格のあ猫でだったんですけどねやっぱ年を取ったらだんだんだんだん丸くなって女の子で おばあちゃんです。年取ったら丸くなって、今普通の猫みたいな。普通っぽいで普通っぽいでしょ。昔は悪だったのよ。むちゃむちゃ悪だったね。<笑><笑>乱暴者、えー、ものすごく性格きついし、腕力あるし、えー、ふてふてしい、い、えー、面構えで、のしのし歩いてるっていう。ク、え、ロ、ーうん、さんと相性は良かったんです。かあの僕もさまざまな猫を育ててみてきてますけども、うん、とにかく この子遊びたいんだと思って、で、しかも乱暴な遊びが好き、だから、なので、もうなんかもう本当にファイトするような、犬犬とファイトするみたいな感じでね、はい、あのー、乱暴な遊びをししてやってた、ね。<笑><笑>散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。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 お 昔のまんまんですね昔知らんけどでもやり直してオープンに当たったらだい屋根を直した時に、ねはいはいえー、けてもら。ったんですやーリ いや出てきたよはいどうぞーこ<笑><笑>れ今抜け懐け出るんだよどねよ抜ける、ね、めっちゃ懐いて る, いてるそうなのよ、うん、最初から懐いたのよキロちゃんが<笑>この猫は誰もに懐かんないよ言われなら懐いてそうなんですよ、うん、撮影出てきたえそのテレビの番組じゃないの嘘、うん、やろ本当です。 ね食べるもんだってねお野菜とかは自然に多くなるじゃない。いただくからさいただくですかご近所の。ご近所にいただいて こ, こ の, の朝を朝というか気がついたらこの椅子の上にさ野菜がさいや割ったある<笑><笑>と。持ってとったっけんの<笑>言って。<笑> いいお付き合いができてますね。うん、だからこういうお野菜 も, も、もちろんね、お野菜いただきご近所付き合いさせていただきながら、今度は自分がね皆さんにお返しできることを返していくっていうそういう持ちつ持たれつ社会っていうのがね、え、もうこう戻に自分がまた戻ってきてね、で多分これが い, いって行きがいじゃないですかになっていくんですよね。おいしいたお野菜やお米とかを食べて、そしてそれをまたこう返していく。 何かの形で物じゃない姿でねで結局それで互いがみんな幸せな日常といいますかなんてことない幸せな日常みたいなものがキープできることが多分一番幸せなことなんじゃないかなと思うんですよ。えー、絶対ね自分だけがなんて無理ですから。えーね、えやっぱり あの自分が食べて何か美味しいっていうより自分が作ったものを人に「美味しい」って言っていただく方がさ何十倍もやっぱり嬉しいじゃないそれと多分お互いが嬉しい嬉しいよかったよかった言い合い越してる社会っていうのはあのすごくあの平和ですよねただいまお家古くなっちゃったね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 なんていうか、あの社格さえもないお勧めされてるんだよ。はいはいはい。ここの神社にはちょっと秘密がある。いいおやだと思いますよ。これはですね。ここでまちょっとお参りをさせていただいて、音を聞いてもらいたい。 ちょっと中へ上がっていただいてここでもう一回柏でを打ってみますね音が反響するブンブンってブンってこれはあのー PA ですねちょっとこう。 あー音の響きがワーンとこう回るようにこれを、えー、と僕はこれまあ、自分が調べたんですけどもこれを泣き竜というらしいどういう字書くんですか多分泣く竜だと思う竜が泣 く, の 泣, く, 泣, く泣くはあそうそく暗い竜ドラゴン、うん、ドラゴン暗い ビョンビョンちょっとこっちチちックしていくとここが一番くるなんでこういう音がするんだろうあこれすごいなからあげたき清めたまえくるんだよ、うん、この効果だよね、うん、これを おそらくこの上のこの反響をさることながらねちゃんとこうこれでお能のおでもお能とか狂言とかしたときにこの社の迫力が出るんじゃないかな。松山市内にいた時とここに来た時とか何か変わりました、はい、あのやっぱりなん という半年ぐらい前やっぱどんどんどんどんこの食欲が減っていって動きもあまり動かなくなってこのままあの弱っていってねずっと眠り続けるような時間が長くなるのかなあとあくに覚悟をしていたんですよねもう最後の時間に入るかなと思って覚悟してたとこが今年に入ってちょっと顕著だったんですけどこっち引っ越してからたすの妙 に, に食べるようになって。 大丈夫っていうぐらいに食べる、はい、で食べすぎると吐き戻すじゃない猫ってさははははで吐き戻してないんですよだからちゃんと消化して出 て, てでそうなってくるとよく動くようになって、えー、よく動いてるんですよ だ, だんだん衰えてきたジャンプ力も戻ってきてるジャンプ力まで戻ってきた戻ってきてるんですよで、えー、快活になってる感じがしてるんですこの6月からですね、えー、とににかく食欲はす本当に あれっていうぐらい。大、は、和、い、動物病院も猫はを応援しています。猫は。松山市上高野町の。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 心配事は何でもご相談くださいい一一緒に解決ししていきましょう一色動物病院じゃあ見た目もあのね見た目もだからちょっと筋肉ついてきてるような感じがしてだから食べてちゃんとこいつ筋肉に変えてんだなってそれでジャンプ力というか動くようになったなっていうふうに思ってるんですけどそれは本当こここ2週間ぐらいちょっとあれっていう感じで。 どうしてでしょうねなんでだろうねあのー、まあこれまでずっと家猫さんでやってきてだから外の世界もあまり興味ないしあの自分から行こうと も, も思ってなかったというか怖がってたんですよ外の世界を。でこっちに来てから自分でこう網戸を開けてね、まあ、出, る出てでもそううろうろせずに、まあ、近いところにいてで あのそれこそ家の周りっていうのもカエルはたくさんいますしバッタ も, もたくさんいますしガとかもねたくさんいるでしょ虫とかさで普通子猫の時代って何の喜んでかけましたりしするけど年取ったらもう相手にもしないってい感じじゃないですかところが今はそれがちょっと面白いみたいであの子猫みたいにじゃれたりはしなくてじーっと見てますね何だろうこれはっていう。えー、というんで自然と運動量 もう増えるだろうし国心も戻ってくるだろうしっていうのであの子なりになんかこう忙しいんじゃないかなっていうふうにその寝てはいるけど起きてる時はそういう時間みたいなものができてきてで新陳代謝も良くなったのかなと町に比べてまあ若干気温も低いっていうのもあって過ごしやすいっていうのもあるし陰にじーっとしてれば涼しいですから。 そういういことも関係してるのかなでそれは猫だけじゃなくて実は金魚とかメダカも一緒に引っ越しをしてきてでス連鉢で飼ってるんですけどこれはねあれっていうぐらい調子がいいんですコンディションが分からないんですよ何でかわ分からないけれどもコンディションが魚のコンディションがグッと良くなったあれなんだろうな ああ気温ととか何のかの水もいいんんだと思うんですよいやあの地下水がうち出てるから地下水をね お, お水にあげてるけれどもあのお魚たちはそれもや多分いいんだろうなっていう風にカルキ も, もう当然入ってないし水道水でカルキ抜きとかもしてないし、えー、まあ引きよくやってるん で, で本当にねえよく食うしこの近所たちもね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 あと夜が静かそうですよね夜がむちゃくちゃいいんですよ、うん、ええ、あのー、周りにねあんま街灯がないで建物もあんまないじゃない、はい、でもう緑があるかね田んぼがあるか畑があるかじゃないだからあのー、光が少ないんですよだからまあ星は綺麗ですよねでやっぱこの闇っていうのがすごく落ち着くんですよはい 夜もよく眠れます。夜すっごい寝てる。だから。寝てるというか、これ寝るというより気絶じゃないかっていう感じ<笑>。<笑>ね、寝てる記憶がないというのか、なんか寝た。本当気絶じゃないかっていうな。深いところ行ってる感じがは。は。しますねへーへー。すっごく深いところ へ, へ。<笑>深いところへ行って。朝起きたら元気になってる。うん。 多分ねこれね重ねると疲れが違うんじゃないかと思うたまり方が、うん、それで猫ちゃんもぐっすり寝て元気になってる、えー、もともと僕睡眠障害の傾向ですそうなんですそれは 医, 医者にすごく言われる睡眠障害ってのはだから寝てて寝ててないっていう寝てるけどあなた寝てないよっていうちゃんと休めてないよそうそうそれで自律神経おかしくなってるよとか そういうのはお医者さんに指摘されたことがあったんで、まあ、意味が分からなかったけれどもあのー、今はすごく寝れてる感じがしますね、えー、元気になってきた多分見えないところでそうなってるんじゃないかなと思います飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません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 ポーちゃんもいいとこ来ましたねののびのびやってますよええー、カエルとかじーっと見てたらさ<笑>じっと見てな首ひねってじっと見て て, <笑>っ見 て, てそっかこの子にはこれまでこういう時間はなかったよなって、えー、松山市内にお住まいの時に私ポーちゃんお会いしたことがあって、えー、その時もう全然相手にしてくれなくってっっこたつに入りっぱなしでしたもん性格変わ こ、ね、の猫はね、うん、本当に性格変わっ た, 変わったああ、うん、もうふてぶてしいし人間嫌いだし、うん、かもう勝手にしてろよみたいな、うん、俺に、ね、構わないでくれみたいな、うんうん、そういう人生だったあのねまああの道後にいる頃からちょっと変わってきたんですけどもあの こ, こちらに、まあ、九谷地区に来てどんどんどんど ん, どんまあ年取ったらそんなのかよく分かんないけど 人に懐くようになったんですよ。はあ、初対面の人でもにゃにゃにゃにゃにゃ、うん、言うっていうのは、僕としてはびっくり、ね。私もびっくり。びっくり、あれってな、え、急にお前懐くの<笑>っていう感じ。そうそうそう。うん、ね、変わるもんですね、環境で。うん、だから、あの、もともとこれひねくれてたんですよ、こいつは、うん。ひねくれてたんですよ、はい。で、それがね、もうすっかりないね。ね,、うん、ねじれがね、も、ま、う、あ、全然取れて。 まろやかな感じ で,、えーえー、で人が来たらニャーニャーニャーニャーニャーニャー言うて喜ぶんですよね。えー、えーあ。まあそんなに し, こうしつこく遊んで遊んではしない子 だ, だけどでも基本ウェルカムな感じになっててそれはこちょっとここのとこ変化ですね。えー、友達といううよりは本当今もう こうなってくると連れ合い状態で。もう長いもう何年ぐらい一緒に。長いよね。十年ぐらい十年以上一緒にいるんじゃないかな。うん。だからもう何あの話したら話話しかけたら話してくると、えー、か呼んだら来る、えー、とかさあの。ずっといえばか。だから朝もうぼちぼち起きなさいとか<笑>朝朝起こされるんで。で起こしておいて自分は寝るとかね。<笑> うん、いなくなると不安になるよね顔を見ないとそういうそういう関係性ができてしまったよハンディを持つお子様へテログループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも 夢を広げるペローグループ。ぽーちゃんとね。これからこの久保の地区で暮らしていくわけですが、連れ合いとしてぽーちゃんに何かメッセージありますか？メッセージメッセージ。ーまあ長生きしてね。 <笑><笑>いやお互いなって言われそうい仲よくしてねえとお互いなって細やないみたいな感じ<笑> そ, うそうやな<笑>お前がさ肉<笑>先にくたばるなよほうやな先にくたばるなよそうやな<笑>俺あのね、うん、あ飯の準備しないといけないからさ<笑><笑>いいコンビですねそうなってしまったよ ね, ねうあそうなってしまったよねーポーちゃん にゃにゃはいはい、<笑>じゃあ私もおいとましたいと思いますまた秋ごろ、ね、集客の時期に来させていただきた い, い、ね、新米を食べに新米おいしそう悲願花の頃にあいいですねありがとうございました、はい、ペットは飼い主さんだけが頼りです飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう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 今治市古国部桜井動物クリニックは「猫ワン」を応援しています。 また見てね